こんに ち, はかなですちょっと声が変わっててごめんなさい先ほど食べ物を宅配ボックスにいただきました私は手袋をはめて動いていますので手袋の外し方を説明いたしますねまず水道の蛇口を上げます 手袋の外し方になりますが内側に手を入れた状態で外側は決して触らないようにしてください。 その後、そのまんまビニール袋に入れます次ですが手洗いを行います1回目です 爪の間もしっかり洗ってくださいね指の隙間とかも、洗いにくい場所になりますよく洗ってください線があると思いますそこもどうしても、ウイルスは付着しやすい状態になります 流します十分に流水で流してください二度目ですここで洗い流します これで流します袋ですが く, くってしまいますこれはゴミとしてしてます ただ、ここの部分にウイルスが付着している可能性があるためゴミ箱に捨てたあとにもう一度手洗いをします皆様のご健康を心よりお祈り申し上げますとりあえずかなは元気ですのでご心配しなくて大丈夫ですでは失礼いたします